はい、こんにちは。スーパークションのみなさんです。今日ご紹介された商品は、えー、イーブンリバーサーの新作ですね。エレクサーも R315 になります。はい。これ最大の特徴は、このバッテリーの軽さですね。はい。もう超軽量です。はい。全然邪魔になりません。はい。で、こちら、えー、温度でですね。はい。これが一番弱で40度。6時間持ちます。はい。これが45度で5時間。 これ一番高いやつですね。55度、最高温度。で、4時間持ちます。はい。で、えー、こちらですね。価格の方が、えー、このベスト、ね、この機器、合わせて、えー、税込み1万900円で販売しておりますので、皆さんよろしくお願いします。